ははいいいおはようございますでござざまますすスカラで本日はですね珍しい商品を購入させていただきましたたくましショップさんというネット通販のサイトからねマシマンマのセットというねもうねめちゃめちゃ美味しそうなセットメニューがありましたんでそちらを購入させていただきましたでそのセットメニューなんですけどまずこちらスープと、まあ、豚が入っていてそれプラスこの。 ひき肉のセットでございますこちらの商品は名前の通りねこうご飯にこのスープとひき肉をぶっかけるスタイルなんですけれども公式ページの方で作り方なんかもおすすめがありましたのでこのセットメニューの他にねトッピングする食材も買ってありますのでそちらを調理しながら美味しく頂 い, いていきますはいということでまずはね本日のトッピングなんですけれどもついてくるスープとひき肉の他にこちらの 刻んだ万能ネギとプラス厚揚げを使用いたします厚揚げはねもうすでに油抜きをしておりますんであと刻むだけでございますはい本日のトッピングはこれだけでで今お湯が沸いたのでこちらのチビズンどでスープを温めてまいりますでこれで約10分ぐらいですね 温めている間に。ご飯を盛り付けます。本日も一生ご飯炊いております。あっっあっっいまずご飯をしっかりとちょっとほぐそう。今日はで今日も<笑>よしよ し, よし。こんなもんですかえ。今ねスープを温め待機中に。久々のキッチンからでございます。 <音楽>はあ、今日もうまいはい今ねスープが温め終わりましたんでミンチの方も5分ほど温めていきますその間にスープをかけちゃおうかなスープこんな感じ どんどんいっちゃいましょうどんどんうわっいい香りしてるっていうか一袋に豚がめちゃめちゃ入ってるホッピングとかね全然用意しなくても十分ですねそのまんまでももう絶対うまい食べていいこれ一枚うまそううまいうまっこれでお酒何杯もいければうん で、まず先にね、この厚揚げを、ザッと、ザザッとこう、乗せまして。で、ここにね、こちらのお肉さん、ひき肉のお肉さんです。<笑>これ絶対うまいもんな。<笑>これはずるいよ。よいしょ。よし。 お肉はこんな感じで、はいはい。でここにこの万能ネギをこうサラサッと、サラサラッと散らさせていただきまして、最後にこちらの卵ちゃんを、はいは、えー、いっと。といことでよっしゃ、マシマム完成いたしましたので向こうの部屋で食べていきます。 いてことで、今ね、マシバンマ完成して、こちらの部屋に移って参りました。もうね、香りで、勝ち確定でございます、これは。絶対うまいもん。よし。でそしたら、早速いただいていきます。いただきます。まず、ご飯とスープだけで、ちょっとひき肉なしな感じで。まあ、こんな感じですよね、見た目は。 What <laughs> the- スープ自体はね、いわゆる二郎系の微乳化ぐらい。ちょっと乳化してて甘みもあるんですけれども、豚出しの感じっていうのは思ったよりもスープ自体には詰まりすぎてないの。だからね、これがめちゃめちゃちょうどいい。ご飯でサラッといく。それこそその肉まんまじゃないですけど、そのまんま系で食べるんだったら、これぐらいの濃度とか塩分がちょうどいい。めっちゃうまいな。 うん、締めのご飯とかそんな感じだったらこれ最高にうまいちょっとひき肉も混ぜて、うん、なるほどねうまい スープだけだと締めに最適って言ってたんですけどひき肉が加わることによって味もね香りも2段階も3段階もあって合わせるとやっぱりこれじゃなきゃダメみたいなもうこれが一品って感じですね締めとかじゃないもう超メイン<笑>、うん、そし豚肉これいきましょうよ豚肉。 豚肉はこんな感じでございます<笑>プリンプリンってした脂とこのギュッってした赤身もうね決して硬くはないんだけどちゃんと肉肉しさがってめちゃめちゃ美味しいチャーシューですねまあこれいくらでも食べれちゃうわ ちょっとネギを追加で追加してちょっと生卵をいけたうーんにゃうーんうめ、んうん その二とかその2種類のいいところをつまんでもう合わせたような感じ美味しくないわけがない<笑>さっきねちょっと溢れそうだったんでスープね余らせてたんですけどだいぶ隙間が空いてきたので追加でスープ入れちゃいます で,、うん、でここに。 台湾まぜそばも、二郎系もね、合わないわけがない、にんにくちゃんを。<笑>絶対うまいもん。いいね、ここで溶いて、うわ、このゾーン、うまそう。 これね、好みにはよると思うんですけど一品として食べるんだったら汁だくの方が味もね濃いめになってちょうどいいと思いますただ締めとして食べるのであれば少しね少なめにして白飯の部分が残ってるぐらいの方がちょうどいいと思いますねそのあたりは好みに合わせて調理してください、うん、ちょっと味変にまずこちらの一味を 振りかけていきます。いいやったー。やっぱ唐辛子合うね。 二郎系食べる時とかでもね僕あの卵に唐辛子入れたりとかして好きなトッピングなんでこれは間違いなく美味しいです<笑>でそろそろこちらも出動させていただきます<咳> 次にこちらの黒胡椒もいやよいよいし ょ, よいしょはいうんうんうめ、ん、え、うん 動画でね、こういう黒胡椒を入れると、自動系のメニューとかに、黒胡椒って合うんですかって結構コメントで言われたりするんですけど、乳化、非乳化とかでね、ちょっと違うんですが、豚ステーキとかに黒胡椒と焦がし醤油をかけたみたいな想像してもらえれば、まあまあわかりやすいと思うんですよ。実はその豚との相性って黒胡椒めちゃめちゃ、え入ってきた号泣<笑>、はい、はい。へい。へいっ 今落ち着いたので戻ってまいりました何の話したっけ黒胡椒の話した気はするんだけどどこまで何を話してか思い出せませんまあ、いっか<笑>よいしょお肉とうんビールと。 めちゃめちゃ合ううん、めっそしたら続いてこちらのごま油をううん まこれにねあの白ごまとかがあれば100点だった、うん、ちょっと最後の味変にマヨネーズマヨネーズこれいいんじゃないのブラックペッパーちょっとこんな感じでいかがでしょうか でも一つだけ言うとねまあまあお腹いっぱい<笑>ちょっと休憩があったら甘いもの摂取でうん<笑>、うん、<笑>気分転換にはなりますけどやっぱね炭酸はお腹いっぱいになる<笑> でしたはいということでね今ねマシンマンマ完食いたしましたジャンクの塊みたいなねこうガツンとパワーのある一杯なんですけど今までねこういうメニューはなかなかなかったのでめちゃめちゃね斬新で面白い一品でしたこちらののママシシママ販売ショップや